よしゆきです雪のような口どけメルティキス冬季限定ウィップス淡雪キャラメル冬季限定 メルティキスウィップス泡雪キャラメルを入手しましたホイップスですねチョコレートカーニバルですチョコレートカーニバル書いてますね検索ですよチョコレートカーニバル キャラメルの香ばしさとミルクのコクとありますチョコレートカーニバル開けます あれなんかお箱を開けましたこんな感じで小袋に入っていますね一ついただきます お お, お開けましたそうですねなんか雪みたいな形をしていますねそしてキャラメルの香りがきますよいただきます キャラメルの味がきますね。うん、そして。なんだろう。この。ホワイトチョコですかね。このチョコレートの口どけがね、なかなかいい感じですよ。うん、キャラメルのチョコレートね。 そしてね最後にねこのわかるかなこの線が入ったキャラメルの層があるんですねこれがまた最後にキャラメルの味になってね広がっていく感じがするんですよ キャラメルのホワイトチョコの味わい口溶けそして最後にこの酸素の一番中心にあるキャラメルの層がねまたキャラメルの香りをね口の中にね残していく感じですねそしてこの 刺さってホイップのチョコレートが溶けていく感じいやーこれはなかなかいいですね以上明治冬季限定メルティーキスホイップス淡雪キャラメルでした 23度以下の涼しい場所で保存してください。